おはようございます今日はミッションヒルズのトーナメントコース昔のメジャートーナメントのコースでトーナメント T から頑張ってやってもらってアンダーパーを出してくださいはい頑張りますえトーナメントコースは時計回りにデザインが設計されているので、えー、常に OB が左側にあります気をつけて頑張ってアンダーパー出して賞金ゲットしてくださいはい頑張りますは 一番ホール一打目です。ナイスショット。言われた通りフェアウェイ右サイド。ナイス シ, ショット。モイカ選手残り百六十ヤード。番手は六番。第二打です。 おなんかよさげおおナイしショーバーディーチャンス、はい、萌香選手トーナメントコース1番ホールバーディーパットです目が右から左に流れてる下りのスライスライ打ててない<笑>ナイスパー、はい パー5、2番ホールパー5です。左オービアサインで気をつけてください。来社、ど真ん中。来社、えー。パー5第2打です。ちょっと届く距離ではありません。 しょー、ど真ん中、えー、残り111ヤードクラブは 46, 46度第3打目ですビシッと寄せてバーディー取ってくださいおー、ナイスショー えー、選手2ホール連続のパーオンでバーディーパットです打ち切れてない遅い遅いよナイスパ、はい えー、3番ホールにやってきました、えー、ここは、えー、距離も400以上あり各、えー、メジャートーナメントに出ている選手は一番難しいと言っているホールの一つですんちょっと右ちょっと右のラフに行ってしまいました。 モエカ選手、少し右にのラフに入れてユーカリの木がスタイミングになってます。さあフェードをかけて乗せたいところ。おフェードかかってます。かかってます。短いショート。えー、難しい三番ホール。 約25ヤードショートしてしまいました25ヤードか30ヤード寄せてしっかりとパワーを取りたいとこですフックすると思います上りのフックライン。なんとかここでパーセーブをしたいとこです あましなかったねフックはい OK はい、はいえー、4番ホールパー4です、えー、昔に比べるとこのパー4は40ヤードぐらい距離が長くなりました昔は前のティーでしたよいしょど真ん中 なんかフええ、四番ホールです、えー、セカンドショットです何ヤード残ってた百九十五。長いホールが続きますパーでしのぎたいとこですおお、ナイススペイド乗れナイスオンバーディーパッド しっかり言ってください。上りです。今日はグリーンスピード遅いです。おお、アイスバーディー。しっかりきた。アイスバディー、ちゃんと目を読んだね。もう本当に右から左に目が来てたからね。オーバー注意しないと。まあ、プロはそんな心配ねえか。いや、あります。 こから左からが左から3あ右から左に行くねあの目がどういったいやも えー、山が見えると思いますが、右から山を見て右から左に目が走ってます、下りのフックライン、ここはしっかりと寄せて、パーを取りたいところです。おーーナイスバーディー2え2ホール連続素晴らしい ナイスバーディーありがといますはい、えー、難しいホールです前半のハンディキャップナンバーワンホール、えー、池越え池越えとなりますよいしょ、う<笑>。言われた通り 二つ目の池の右エッジが狙い目です。そこに行きました。えー、ベスポジでした、えー。ナイスショットでした。150ヤード7番アイアン。 ちょっと右ちょっとショートかなちょっとショートなんとか寄せてパーを取りたいところまあフックラインだなさあ寄せてピンチしのげるか上りのフックラインです ナイスパー。ーはい、ありがとうございます。オッケー。ええー、七番ホールパー4です。ええー、左ドックのパー4ですが、狙い目は、えー、正面にある、えー、誘拐の木、えー、原道沿いに打ってってください。オーナーショッ言われた通り。ナイスショット。素晴らしい。 えー、残り176ヤード 5U で打つそうですピンのちょっと左からおおフェードかかれおぉいい感じ筋ってるおおちょっとでかい さあ、打ち切れるか OK、ナイスパーナイスパーでしたアンダーパーで来ております